あのってね、基本的に切れる場所が特定されるんですよ。だだかからららさんどの辺で切れるか想像しておいてください30トンぐらいく、はい ここにマークしておいて、この玄関口にそれを追いかけて、えー、と何トンでどれくらい伸びたとか、何トンで切れたと、まあ、いうことをやります。 だいたい30トンぐらいで切れるんですけど、えー、本当に30トンぴったりで切れるかっていうとそれがちょっと注意なのでわからないのでだいたいこの辺で切れますっていうのはお伝えするんですけどその辺になったら心臓 の, の弱い方は一応耳栓でもして準備しておいてくださ い, い、えー、<笑>だいたい30トンくらい見えるえ、30トンえ、30ト30トン今1トンですまだ1トン 好。 十分。 いい切れ方しとる。